ちょっと貸してみてでおーあーでも一気に使わせないこっちは透明になったこんな感じかな結構なったとかかっ、うん、少し振り混ぜておこれもなかなか映像的にきれいおおすごい、うん、ちょっと濃いかなこれアルカリ性に調整しているので まあ、こうやって青色。まあ、ういう色ではい。うん、あ、綺麗。もうすでに色が。あ、あ、あ、だからあ、あ、なんか、あっという間に終わっちゃったな。次、もう一回、そのアルカリ性水溶液をちょっと足してみてくださいね。あ、あります そ, う そ, うそう、そ、ね、う、そう。入れすぎるとね、本当に時間かかっちゃうんだけど、ちょっと足してみて。おお、あ、でもすんご、すぐか。もうちょっとい い, といかな、ね。 一瞬、青く見えるけど。赤になるけれど、一気に紫に戻って。ドライアイス強いね。相当強いですね。うん、一気に戻っちゃいますね。はい。どうだすぐチワシちゃうみたいね。結構今入れたんだけど、うん。ああ、でも一気にいきます、はい。じゃあ次、こっちに、ヘノルタレーンを、はい、加えましょう。色はいいですね。紫、まあ、りますね。よいしょ。また足し水っていうか、うん。 ドライエイスの CO2 だから、酸性、酸化物ということで。水に溶けると、まあ酸性をしますから。さあ、こっちは、どっか。ああ、薄くなってきた。ああ、だんだん、ああ、もう一気にいきましたね。素敵にいったね。素敵にいきましたね。やっぱだ、うん、強いね。強いね。少しアルカリ強くしてからえゃいいね。でも何回かこうやって、ね、楽しめるから。 なかって加えても楽しみるけど、えー、結構ついですね一気にい っ, っちゃうかう結構加えたんですけど、はい、あこれはでも結構ゆっくり い, いっていあでも一気にいってますね、はい、こっちが透明になったっけ